インンクチャンネルははい、皆さんこんこにちは夏競馬が終わったということでいよいよ始まりました秋競馬というわけで今回は2019年の秋競馬の見どころをインク先生が解説しちゃいますこの動画でバッチリ予習して秋の g 1先生に備えましょうインンクチャンネル秋の g 1開幕戦といえば短距離を決める ブリンターズステイクステク春の高松の宮記念を制したミスターメロディこれにキーンランドカップで上位を争ったダノンスマッシュやタワーオブロンドン CBC 賞を勝ったレッドアンシェルなどが挑みます桜花賞馬グランアレグリアの参戦も注目の一つですよねそしてその翌週には欧州最強馬を決める一戦凱旋猛賞がありますね日本からは ブラストワンピースフィエールマン奇跡の3頭が参戦します史上初の3連覇を狙うエネイブルの走りも楽しみで絶対に見逃せない一日になりそうですねこの秋には凱旋門賞のほかにも多くの馬が海外に挑戦する予定ですね宝塚記念を勝ったリス・グラシューはオーストラリアに遠征してコックスプレートというオーストラリアの中距離最強決定戦に出走を予定 このレースはあの名馬ウィンクスが4連覇したレースオーストラリアへの遠征を予定している馬はそのウィンクスの2着に構想したクルーガーなど他にもいるので賑やかになりそうですそして12月の香港国際競争には今年4月のクイーンエリザベス2世カップでディス・グラシュを退けたウィン・ブライトなど今年も多くの日本勢が参戦しそうです国内の話話題に話を戻すと ひ牝馬限定の G1 中華賞こちらはオークスで上位を争った馬たちの再戦になりそうなんとなく激戦になりそうな気がしますそしてエリザベス女王杯ではコバのお姉さんたちとの戦いが待っていますねそして男の子たちはというとクラシック最終戦の菊花賞ダービーの熱戦は本当にすごかったですよねでも ダーービー馬ロジャー・バローズは残念ながら引退ダービー2着のダノン・キングリーは秋の天皇賞へ皐月賞馬のサートルナーリアも菊花賞参戦は微妙な感じそうなると皐月賞で2着だったベロックスが中心となりそうですが菊花賞戦線はやや混戦模様ですねそして最大の見どころといえばやはり小馬中距離路線秋の天皇賞には アーモンドアイをはじめデイ・デオロダノン・プレミアムワグネリアンスワーブ・リチャードアル・アインマカヒキダノン・キングリーサートルナーリアそうそうたるメンバーが揃って歴史的名勝負になるかもジャパンカップ有馬記念と続く5羽最高峰の戦い今から楽しみです ステークスを勝ったインティ G15 勝を誇るゴールドドリームその他にもオメガパフュームや中和ビザード3歳王者のクリソベリル楽年の覇者ルヴァンス・レイブの復帰が間に合えばさらに面白いことになりそうですねそして12月といえばサ歳馬の G1 はありますよねアサヒ杯フューチュリティーステイクス阪神ジュベナイルフィリーズオープフルステークス 来年のクラシック先生を占う重要なレースばかりですねインクチャンネルというわけでお送りしてきました秋競馬の予習動画もちろん出走回避になったり路線変更したりする馬も出てくるとは思いますが素晴らしいレースを期待しましょうそれでは皆さんグッドラックチャンネル登録よろしくね